こんにちは、金子です。人工知能による画像の分類、科学習の実習について説明します。よろしくお願いします。今日の狙いです。人工知能の画像分類のプログラムを実際に 動作ささせ、理解を深めてください。もう一つ学習の時検証の時それぞれで精度を見ますそして科学習が起きているか起きていないか自分で判断できるようになりますこれがなぜ大事かというと科学習が起きていないことを確認しながら 人工知能を使うということが大事だからですではこの順で説明していきましょうまず画像分類です人工知能による画像の分類今からたくさんの画像それぞれを十種類 T シャツなどに分類するということを 人工知能に行わせてみたたいいと思います。す。そのためのめ前準備です今から人工知能のプログラムをオンラインで動かしますがそのために Google アカウントの取得が必要です。Google アカウントの取得は htps アカウント s.google.com ググスラッシュサインアップのページを開き、氏名、ユーザー名、パスワード、生年月日、性別を記入して、Google ググアカウントを取得します。この時に、心配なことがある人は、無理に 取得を続けることはやめて、この資料を使って十分に学ぶことができると思っています。では、画像分類の手順です。オンラインでプログラムが公開されていますので、それをそのまま実行していくことによる実習としたいと思います。まず、ウェブブラウザーで、 w w w t e n s o r f l o w o r g チュートリアルズのページを開き左側のメニューで Keras による ML の基本を展開し基本的な画像分類をクリックその後 run in Google コラボをクリックしますこれをクリックした後 Google アカウントが必要になりますので 準備しておいてください。すると、セルと言って、すでにプログラムが作成済み、オンラインで公開済みです。セルはたくさん並んでいますから、これを上から順に実行していき、最後まで続けます。見どころの一つ目、ニューラルネットワークを作成するプログラムです。 ここでは、ユニット数128とユニット数10を組み合わせてニューラルネットワークを作ります。そして、128、第1層目の種類はレルー、第2層目、ユニット数、種類はソフトマックスというように、ここで設定します。128、レルー、10、ソフトマックスです。 このニューラルネットワークが入力として 28×28 の画像を受け取るということも指定しています。見どころの2つ目は学習の様子です。学習では同じデータを用いた学習の繰り返しを行います。繰り返し回数のことをエポックスと言いますがそれは 五に設定し、学習を行っています。見どころの三つ目。画像を分類するというときに、十種類のどれかに分類するわけですが。それぞれの確率が出ます。例えば、このブーツの画像。ブーツである可能性、確率が八十一パーセントだが、他のものであると。 いう確率もわずか残っているというように結果が出ますこのズボンについては、えー、他の分離結果は目に見えないぐらい小さいというように見て取れます、えー、実行結果ですがこのように、えー、基本十個の棒グラフが並んでいてほとんどのものは目に見えないぐらい小さいというように見ていただきますで一番大きいもの 確率の高いもの、可能性の高いものが青の棒です。この画像であればブーツ、この画像であればズボンというように出ています。なお、ニューラルネットワークが分類を間違えることがあります。正しく分類されているときは、青、そして 間違った分類をしてしまっているときには赤、そして正解が青、えー、というように棒グラフで表示されますでは、えー、実際にウェブブラウザを開いて、えー、今お見せした見どころニューラルネットワークの作成学習そして結果の確認ということを見ていただきたいと思います皆さんも えー、パソコンインターネットを持っていましたら簡単に試せますので、えー、このビデオ資料を参考にして自分でもぜひ試してみてほしいと思いますではウェブブラウザに表示を切り替えますウェブブラウザで開きましたこの URL は資料に載っていますので資料を活用してください 左側がメニューです。今度は Keras による ML の基本を展開して基本的な画像分類これをクリックしたいと思いますクリック画面が変わりましたここに3つ並んでいる Run in Google コラボをクリックします Google アカウントを使ってログインしこの画面に切り替わりますセルと言って、 プログラムが並んでいますので、これを上から順に実行していきたいと思います。まずは、このプログラム、最初はですね、パッケージのインポートを行っています。なお、ここでは皆さんが1年生などで習ってきた Python のプログラムになっています。 実行終わりました、えー、次は画像データ、えー、7万枚のダウンロードを行っています、えー、この7万枚の画像データは学習と検証に使います学習と検証の様子については後で見てみましょうまずはダウンロードです実行終わりました、えー、場合によっては少し時間がかかる場合がありますので ダウンロードが終わるのを待っていてくださいそれほど時間かかりませんせいぜい数分以内だと思います次に十種類の分類何に分類するかを設定していますさあ学習を行うニューラルネットワークを作るという前にデータの確認を行いますこれは 学習に使うデータは六万枚で縦横二十八かけ二十八だと表示しています。学習に使う正解データが六万個あるというように表示しています。学習に使う正解データはゼロから九までの整数であるとい う, ように説明え表示で確認できますえ。念のため補足します。 このページでは学習のことを訓練と言っていますが同じ意味です。訓練用データというふうに書いてあります。訓練用データは 28×28 ピクセルの画像が6万枚だと確認し訓練には6万個のラベルといって正解として何が出てきてほしいかというデータが用意されています。 テストとは検証のことです。検証とテストは同じ意味です。えー、テストにも、えー、画像のデータを使い、そして、えー、正解が何であるかと、えー、いうことが必要です、えー。ここで確認しているのは、検証、つまりテストには1万枚の画像を使い、それぞれ 28×28 のサイズで、そして ここで6万と書いたのと同じように、今度は1万個のデータを使って検証しますということを確認しています。確認はまだ続きます。今度は画像1枚。画像は、えー、番号が0から投資番号がありまして、えー、0番の画像を表示しています。えー、試しに、えー、やる必要はありませんが、ちょっと試しに書き換えて、 もう一回実行すす。ると、別の画像が確認できますこのように学習や検証で使うデータは画像データであるということを見ていただきましたここの説明は省きますが学習をうまく動かすようにするために数字データを0から1の範囲に調整し確認するということを行っていますではニューラーネットワークの作成です ちょっと拡大しましまた、えー。ここにありますように128個10個レ e r u ソフトマックス 28×28 と設定しニューラルネットワークを作ります、えー、ここで学習について細かな設定を行っています説明は省略しますでは学習です繰り返し回数は5に設定しています学習開始 セキュラシーは精度です。0は良くない。1に近づくほどいい値です。1だったら完璧です。えー、ここでは学習を繰り返すたびに 0.82 ぐらいの値から 0.89 の値ぐらいまで少しずつ精度が改善されています。これは学習の様子です。一方、検証といって、学習に使ったデータとは別のデータを使って、 精度を確認します。学習に使ったデータと別のデータを使って確認するということが大事です。実行。精度が出ました。学習に使っ学習の時には精度 0.89 ぐらいになっていて、別のデータを使っても精度 0.87 ぐらいになっているので、これは学習がうまくいっていると、 いうように見ることができそうです。では予測、つまり画像の分類を行います。えー、これを predict というメソッドで、えー、画像分類をしました。結果の確認です。ゼ、え、ロ、ー、番目の画像、十、えー、個に分類しますが、十個それぞれの可能性、つまり確率が出ています。 この中で一番大きいものは9番だということを ArgMax というメソッドで探しています。10個の数字で0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。9が一番大きいということを表示しています。今度はグラフ化です。10個の数字が今求まったわけですが、これをグラフ化しようとしています。 まずここは準備。順番に実行していきます。この画像は10個の数字が求まったが、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。9のところが一番大きい値で、92% という値になっているというふうに見て取れます。簡単に続きを行いたいと思います。 これは別の画像で、えー、同じように表示しているところです。今度は十五個の画像、それぞれについて分類結果を表示しているところです。このように、 ニューーラルネットワークで画像を分類します10種類の中のどれかに分類しますというときに10個の数字確率が出てくるというようになっていますではここまでのこの結果のおさらいです靴の画像確率 92% 正しく判定できています、えー、これがおさらいでしたちょっと念のため続きを行ってみますやはり十個の数字が出て、えー、ある数字だけ大きな値になっています、えー、10個の棒グラフです 今まで見ていた通りです。ArgMax というメソッドで9番が一番大きい値だということを求めています。えー、以上、画像分類の実習です、えー。皆さんもオンラインでこのページを開いて上から順に試しながら、えー、説明も、えー、分かる範囲で結構ですので、えー 読んでいくと、とても効率よく勉強・実習できると思います。引き続き、科学習について説明します。科学習です。学習を繰り返していくと、精度がだんだん良くなっていきます。精度のグラフ、上が良くない、下が良い、学習を繰り返していくと、 精度が良くなるというときに、これ右下下がり、学習を繰り返すと、だんだんだんだん精度が良くなるというようになります。一方、検証といって、学習で使ったときとは別のデータで精度を求め直すと、やはり精度が変化していきます。精度がだんだん良くなればいいんですが、実は、 必ずししも、ここうううななるとは限りりままません。こうなってしまう場合があります。学習を繰り返すと学習データで見てる限りは精度が良いのにいざ検証してみる他のデータを使って精度を確かめてみると、えー、精度が全然良くならないということがあります、えー、この現象を科学習と言いますでは この科学習が起きているか起きていないかを確かめる自分で確かめる手順について、えー、実習を行っていきたいと思います。ままず手順を説明します先ほどと同じページで Keras による ML の基本を展開した時オーバーフィットとアンダーフィットというのがありますので えー、ここで「ランイング g o o g l e コラボ」をクリックし続けていきますあとで実演してみましょう、えー、これを実行しますと、えー、こういう6本の線が出てきます青はベースラインといって16個と16個合計32個のユニットのニューラルネットワークオレンジは4個と4個合計8個の ニューラネットワークビガは512個と512個合計1024個のニューラーネットワーク3つのニューラーネットワークを作り精度がどのように変化していくかを見ています青は2本オレンジは2本 緑は2本ですこの下側にだんだん良くなっているのは、えー、学習曲線です実践は学習の時の精度の変化です点線点線は検証の時の精度の変化ですでは先ほどの図をもう一度見ていただきます 学習の時は学習を繰り返すと精度が良くなるが、検証の時にはそうならない。この差。えー、今のグラフは学習は実践、検証は点線で出ています。では、青、オレンジ、緑の順で確認しましょう。青は16と16個のユニットです。えー、科学習といって、 えー、ずいぶん離れていますスモーラユニットの数を少なくするとこの離れ具合が改善されています逆も言えますユニット数が増えると科学習がよりひどくなっていますユニット数を増やすと四個の時十六と十六の時 512と512の時でユニットを増やせば増やすほど科学習が起きやすいということが見て取れます。では皆さんへの実習課題ですえ。レポートでは皆さんなりに自由に失敗を恐れずに考察してみてください。 今見せたグラフは一番下が0、0.2、0.4、0.6、0.8、1上に行くほど精度が良い。学習の繰り返し1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、11、12、13、14、15と学習を繰り返していくと、えー、実践は学習データで精度を確かめたときです。点線は、 検証データで精度を確かめたときです。学習データだけで精度を確かめていると、判断を間違えます。この、えー、検証データで確かめるということが大事です。では、このようなことを各自、自由に考察してみてください。このグラフから、学習の繰り返し回数、0から17ぐらいまであるんですが、 えー、どこで打ち切ったら良さそうでしょうか検証の結果精度は0から1の間のどれぐらいになっていますか、えー、1点ががくないいんんでです、ゼロがいいんです、えー、科学習は発生しているのはもう簡単に分かるんですが、えー、科学習の発生について、えー、皆さんなりに、えー、読み取って考察してください。 科 学, 習の失礼科学習の防止に役立つ技術データの拡張といって学習データを増量したりドロップアウトといって学習の途中で結合をランダムに無効化するということで科学習を防止するのに役に立ちますでは先ほどのページです先ほどのページです えー、ここで一旦ちょっと戻りましてこのページに戻りましたケラスによる MA の分類の、えー、オーバーフィットとアンダーフィットをクリックしランイン Google コラボというのをクリックしますでやはりセルがありますので上から順に実行していきます1個目ちょっと今実行中ですので終わるのを待ちます 終わりました。2つ目これはデータのダウンロードです終わるのを待ちましょう終わりましたこれ確認表示です、えー、ここでニューラルネットワークを制作していますユニット16個と16個です ここで学習を行っています。一旦録画中断し、学習が終わったら再開します。学習の繰り返し回数20回まで終わりましたので、次に行きたいと思います。今度は4個と4個のユニットでニューラルネットワークを作ります。確認表示まで終わったら、やはり今度も学習します。2つ目のニューラルネットワークです。 ニューラルネットワークのユニット数が少ないので学習は幾分か早く終わっています。終わりました。終わりましたので今度は512個と512個で作ります。で学習です。少し時間がかかりますので一旦録画を中断します。 終わりました。3種類のニューラーネットワークを作り学習が終わりました。では科学習が起きていないか確認していきます。えー、ここで検証まで行い学習の時の精度の変化と検証の時の精度の変化を比べています。確かに、えー、科学習が起きています。 このページ、科学習防止の戦略というところがありますので続けていきます。ここでは、えー、生息化といって、えー、科学習を抑えるための、えー、ある設定が行われているとだけお伝えします。 終わりました。ではプロットしてみましょう。えー、先ほどよりは幾分か良くなっていると思います。では、ちょっとこのグラフの見方。化、えー、学臭を抑えるための工夫を行ったと申し上げています。工夫がない方が青。工夫した後がオレンジです。工夫がない場合が青。工夫するとオレンジで、化学臭が えー、半分ぐらいに抑えられています今度はドロップアウトというやはり科学習を抑えるのに役に立つ技術です、えー、ドロップアウトというメソッドで、えー、ある数字を指定して、えー、ドロップアウトを行っています学習が終わるのを待ちましょう 終わりました。え、プロットしています。青がドロップアウトしない場合、オレンジがドロップアウトした場合です。やはり明らかに良くなっています。このように、ニューラルネットワークを使うという時には、過、えー、学習が起きていないことを確認するのは当たり前です。そして、 学習が起きていた場合にはちょっとこのページのことを思い出していただいて接続、えー、化とかドロップアウトとか、えー、いうことが割と簡単な設定でできますので、えー、こういうものを入れて調整していくというようなことになります。これで人工知能を使いこなす、えー、一人前の技術者、えー、になるというように私は強く信じています。以、えー、以上、上説明は以上です。 レポートの提出はお待ちしています。ありがとうございました。